どうも、お久しぶりです。テトさんです。明けましておめでとうございます。でもう年明けてから1ヶ月経っちまってるよ。年明けからは動画作成ゆっくりできる時間がなかったです。登録してくれている方々には本当に申し訳ないです。編集する時間あったにはあったんですが、ネタが一向に思いつかなくて頑張れなくて、もう一つはひたすらに眠かったです。赤ちゃんかよ。今回は久々に動画編集に着手するわけですが、なんと、なんとですよ。 ダンスと動画実況者4バーが実現しました。やりたいなと思っていてまさかそんな日が来るとは、それもあのダンスと動画界では有名なかけるさんとのバーストが実現しました。誘ってくれたうさぎさん本当にありがとうございます。では、今回のバーストメンバーを動画にして紹介していきたいと思います。あと、久々の編集なのでミスも多くあるかと思いますが、深さくん動画楽しんでもらえたら嬉しいです。ではお楽しみください。 「閉じ込められて」「動かない時計の針」「ただ眺めるだけ」「意識が暴走する」 戦に入ります。この試合では私、肩がやらかしています。相変わらず安定感のない、慌ただしい肩ですが、暖かいのでいてやってください。戦もともともとあとは実行を残す。の。職、健闘を祈る。今回の相手ですが、貫通修理衛星入社がいます。なので相手で言えば、今夜の数を気にしようと思ったら逆にお金に任されました。 と思ったのでこちらも目指してしますついでに覚醒も溜めますこのまま奥に行きますがワープしてップにしたので確定サランスライフル相変わらず気持ちのいいことですねさっき奥に来れましたさあ、大乱闘の始まりだー手当たり次第に狙います撃ちまくり、ガン撃ちまくり、ガン撃ちまくり焦ることに集中しすぎて他がお隣になっていますい 覚醒ためて火力出すんじゃよしそうね下から覚醒されて2枚目回収するぞえ今のは違うから今のは覚醒さてなかっただけだからこっちで遠征で失敗したとは限 ら, からないから貫通しに回収これが2枚目だとだ一番最悪なきの置き方をしているどうしましょどうしましょ リスて調整していきますこちらも回収はしているので合わせのきところですここでクロスリンク要請け、かでのダウンと出たら取って離ガず前に行きます。フルとエの出がというのに相変わらず肌に射程、当てるためにもっと前に出ます。ここで主流に当てる、 相手は減っていないけど当たっているもしかしてウサギさんもしかしてだけど も, うもしかしてだけどもしかしてだけどこれってオイラを誘ってるんじゃないのなん やっと引きだまて、考えてたらリムロックられたー。ゃて、やってて、今が落ちたので、帰ってきたの、最な い, もない、うん回復。もう回収するし、うん、かない。わー、見て、らして回収したら勝ち目じゃー。見て、見てみて、見ないかここでリモート下さい。俺倒され、たんじゃね、うん。でも、勝利ってあれ強い 試合終わってから聞いた話ですがかける31オチ歌詞対0落ちしをしてくれたおかげで私方が落ちしても勝てたとのこと勝てたけど申し訳なさでいっぱいでした実は実は実の実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は本当にありがとうございました。実は実は実は